本日6月25日10時から福岡パルコ店に移転オープンおめでとうございます移転されたことをご存じない看護師さんも多いと思いますのでお店のご紹介をさせていただきます詳しくは公式ホームページをご確認くださいませ私については 災害時にも使用できるように電池が不要の血圧計を購入いたしましたちょっと開けてみますねケースに入っています持ち運びが便利だなと思いました中を開けてみますね。 裏側に圧を調節できるレバーが付いています。腕の大きさは22センチから32センチまで測定できます。ただ、腕のサイズも人によって異なりますので、その他のサイズも製造販売していただけましたら、とても医療現場で助かります。次はリットマンの聴診器です。 今回は小児用と大人用の両面タイプを購入しました。私はリットマンの聴診器を愛用しています。これは採血をするときに腕に巻くチューブになります。採血をしたことがある方は見たことがあるかもしれませんね。 今回はインターネットで白衣を購入しました。名前の刺繍本当にありがとうございました。お手数をおかけして申し訳ございません。また、プレゼント、本当にありがとうございました。大事に使用させていただきます。実際に、 血圧を測定しましまたちょっと見てみてくださいまず動脈が触れるかどうか確認して聴診器を当てますこの血圧計のメリットは不脈がある方でも血圧が測りやすいというメリットがありますちょっと分かりにくいかもしれませんが針が動いているの分かりますかね こうやって血圧を測定していきます。からの母でした。六十六歳です。今後ともかなよろしくお願いします。